三つの関数についてテーラー展開をしたいと思います。原点での展開ということで、ここではマクローリン展開を扱います。一つは sin t、一つは c o s i t、もう一つは e x p パネ e n t t となっています。n イコール0が最も低い次数であり、それぞれこのようになります。次数が上がっていくに従って、原点での近似精度が上がっていきます。より n が大きくなると、近似が成り立つ範囲が広がっていきます。 それでは終わります。